今から、ね、お尻を、ね、しっかり緩めていきますでお尻ってね頭からこう神経が出ててお尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうこと多いんですねなのでねしっかり緩めていきますで私がわざわざ説明するってことはめっちゃ痛いそう正解です腰の<笑> し, しっかりされてるみたいですねでしっかりねお尻緩めていきますからね<笑> 逃げてますよ、うん、徐々に逃げていこうとして<笑>細かいところをね、指でね押さえていきますねここ ではえっ、ー、とこちら側を部で横向いて休んでください。<笑>ちょっと痛いちょっと痛い痛い痛いですよ。間違いないです。<笑>お尻の筋肉というのはここからここまでくっついてるんですね。なのでここをしっかり緩めてあげる と,、えー、と効果的なんです。で私がわざわざ説明するってことは痛いっていうことです。ね待ってくださいね。<笑><笑> <笑>痛い。<笑>痛い Ha ha ha! 行きましょうか？<笑> はいではうつうつになって休みましょうか下向<笑>き下向きよいしょよいしいそうするとねほらさっき触った時より背中柔らかくなっているの分かりますか あ疲れてる<笑> 疲, れ疲れてますか<笑>疲れ切ってる<笑>まあ柔らかくなってるんですねということは、まあ、あの足の疲れから上がってくるよっていうことが分かるんですねで今からねしっかりね背中をっ動いていきますね